ここに語るは神の獣を宿す一人の巫女の物語彼のちに黒き技は生きたりすときいの約定に従い神獣降臨するそれは幾百年紡がれし忘却の歌「百物語第七話神獣コタン」 Продолжение следует... 他の地に黒き災い来たりしときお見せえの約状に従い神獣降臨す巫女はその手に剣を取った 青年は一人荒野に立つ空を仰ぐ「百物語第七話」話これにて終幕。